のはコカ・コーラ札幌国際大学の皆さんです皆さんこんにちはコカ・コーラ札幌国際大学です今年のテーマは光花て踊り子一人一人が光となり弾ける笑顔爽やかな踊りを表現し会場のお客様に最高の輝きを届けますそれでは っていただきましょう。コカコーラ、札幌国際大学の皆さんです。どうぞ。